は長しの昔昔あるところにマリー・シャルロットという名のカエルがいましたこのカエルは池に住んでいました緑色の体、ベロは真っ赤で小さくベタベタしていましたある日カエルはハエに会いました ハエちゃん、気をつけて。君を食べちゃうよ。とカエルが言いました。やめて。私は何もしていないわ。私を食べちゃいけないわよ。とハエが言いました。カエルはハエを捕まえようとしました。ピシャッ。カエルのベロは石にくっついてしまいました。そこにワニがやってきました。 僕が君の背中を引っ張ってあげるよ。とワニが言いました。いいよ、そんな必要は全くないよ。とカエルは大声で言いました<音声>。ところがワニはそんなこともお構いなしに、マリーシャルロットを引っ張りました<音声>。引っ張って引っ張って、カエルのベロがみるみるうちに長くなり、 突然石から剥がれましたその日からカエルは長いベロを持ちハエを捕まえられるようになりましたとさコメニュースレッジオ2011 2013 porté par la région autonome de la vallée d'Ost Italie, Et la mairie du Bigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.